平成29年3月2日、熊本地震で甚大な被害を受けた阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、楼門の復旧工事や部材の修復作業の様子が報道陣に公開されました。阿蘇神社では現在、国の重要文化財に指定されている楼門や神殿など6棟の調査解体、また部材の修復作業などが進められていますが、 工事の進捗状況の問い合わせが多いことから工事を請け負う清水建設が企画してこの日報道陣に復旧工事の様子が公開されました素屋根で覆われている楼門は屋根の銅板がほとんど撤去され中の骨組みが現れていますまた地震で落下していた部材などについては調査専用の格納庫に保管され釘一本の小さなものまで全て調査し 再利用できるものは可能な限り使用することになっています今回の修復工事には沖縄の首里城や島根の出雲大社などの修復を手がけた匠の技を持つ宮大工が作業を進めていて慎重かつ丁寧な修復の様子も公開されましたいやこののの状態っていうのはもう初めてなもので ですから、えー、今まで経験してきたこととか知識とかをすべて出してそれでも足らないぐらいの状態なのでだから、慎重にだ か, もうかといってあんまり時間をかけずにです、ね、あの下のものは結構こう押された状態にいるので早く救出してやらないとあの悪くなる一方なのでそこら辺は。 あの早くあの助け出すというか、無罪を助け出すということを心がけていますね。皆さんの思いがものすごく半端ないので、我々も負けないように、あのできる限り、今までのやってきたことを全部出し切って、でそれでもまだもっとっていう形で、仕事をやっていきたいなとは思っていますね、はい、阿蘇神社によりますと、楼門などの国の重要文化財については、 平成34年度までの復旧を目指していますが、創建当時の図面がないため、楼門の内部を写した写真などの提供を呼びかけており、再建に役立てたいとしています。